<笑>あ、これれはただの台座なんで、ね、台座これ隠れちゃう、はいはい、接着剤ででるる感じになるんで す,、ねうですね、なんかいうこうに、ね、<笑>こうやっ砕いてちょっと下がらういうふうにして。<笑> うん。 ありがとうございます。ありがとう一応これは 台座作って台座にこの石を据え付けました。で、うんうん、ちょっとこの台座がちょっと大きかったので、少し小さくしました。ここに今入ってるのが土の流れ、止め、あのヤシの繊維固定させました、ねうんうんはい。で、この辺にあの土を入れてと心拍を正面こっちですね。こっちから見るとここにこうへこみがあるでしょう。はいはい、こういうところも強調していきたいんで。うん、あの？ こっちを正面にします、はい。で、ちょっとね。針金こう入れるの間違えちゃったんですけど、うん、こっち正面でちょっと見てたんですけどね。はいはい、よくよく見るとこっちから見た方がいいかなっていう。この正面で、ね、なるほどで、まずこのちょっとこれ抜いてみます。このあのへみにうまく収まるかどうかなんですよね。うんうん、で抜いてみてこう合わせてみてで、これ針金を付けてきます。あの固定用の針金。 今こっちのことついてますけどねこういうふうにつけていきますからとこれ抜いてみます結構根っこを張ってるなこれいいですね結構長いから上の方にもつ着くなこれちょっとあとこうラファイアでねこう根っこをまとめていきますから 溝、ね、で今回はあんまり抜かないでやっていきますから、うん 先端まで針金1本通してますかられ。<笑> っうん逆に流すか左流れちょっと、ね、こことしししししし、うん、こことそ こ, こ, こ, こ。 で こ, うしてきますね、これあらかじめ作ってきてる、はい、でここに砂入れてあの瞬間接着剤でくっつけちゃいますからこ れ, りましたこれ砂 近所 の, あの公園の砂ぼで拾ってきてきれいにはこう洗ってるから<笑>、うん。 そん、はいねねはい、ぐらいいそぐらいそんな い, い, ないんだこれ。 これが近すすすぎるのでででで葉葉っっっぱぱ取りまかかね家切てききたたんんよ抜いたんだだから結構手間つけてからあの形整えますね。 固まりまました、はい、固まって、はい、あがっちり。うーっとこれ近づきます今度 かなうん何<笑> か, <笑><笑>か変わった形だね。 ああ、そういうことあこれいいやいい、ね、カメラ重ねるる、okay、か, かかるかかる<笑><笑>あいいや消毒の時にめっちゃ 使っていきますいません。<笑><あ><笑> 後ろからちょっと出したい気もしますけ、ね、どだね。 こここれと同じ、ののののななもをを辺辺にと出にしし出寂いいいいい草ますかちっちゃい葉っぱのやつがいいなあこれ先生はあれ野生のやつ探してるん<笑> まあ、似てましこ れ, これはどうかってかんたさんが。入れちゃうか。でも、どうなんですかね。わかんない。いいんじゃない。ちょっと後ろの方に。これか、そう。何それ。可愛らしいの。何これなんだけなこれ、何作だろう。えっと、名前忘れちゃった。<笑> こは雪の下。雪の下。これなんていうさ、これこれなんだっけ？あさぎりそうだ。あさぎりそこれ溶けてなくなっちゃったで。今、えっと、飾り。飾り。ドーバン持ってきたので。はい。その上に飾ってみましょう。 これに入れ入こういう形で飾るわけですよ、うん、砂1個入れて、うん、今回はねこれなしなしなしでこの陶板と、うん、それからこれ砂とこれにちょっとね普通の飾り方と違った飾り方しますから、ねうんはい、入れていきます ちょっとね、もう一個。 まだ、ことごとしだけど、うん、あの、鳥が、これカモメだと思ってください。<笑><笑><笑>なるほど。ちょっと遊び心でね、これのがいいんじゃないかな。そうですね、うん、面白い。島とかのイメージ。そう、箱庭見たでしょうん。これはね、あの、天啓っていうの。の天啓。天啓って、こう、こういうのもあるんですよ。こ れ, これは、海には、わかないでしょ そうですね、だかこれ今のちょっとこういうふうに出れば違うかなっていう感じ。うん 後後後後ろろににももうううう一つ付ける、うん、奥行ききががが出てていいいいいいななここここののののたたた全然今今ははそそうそう追加されていくとれういうのがされていくと邪魔だなこれく、ね、だだねねねねででで景色どうでしょそうですす、ね、か、うん、からまた作るまま作や度続続をり次回 9, 9月終わりぐらいまででやんな い, か早めにや と, かないと。うんねちょっと 同じような箇所で用意しておきますありがとうございます、はい